何食べんがいい んえてたのありがとう。連絡 何が一番出る？醤油がやっぱ一番出る。やっぱ醤油が一番出ます。そ、はい、美味しいもんね。うんうん、塩と味噌もあの何とかハマっちゃうというかと、うん、ずっと、うん、塩をずっとって人もいますけどね。あさり屋さんたちにはねあの味噌なんですよ、うん。あ、そうなんだ。うん かから下西井から西来る人うんそういう、うん、子供を入れて4人で来るんですよ。<笑>あーそっかー<笑> なんだ 二二人で食べるのねハハハハ。で<笑> はい、いただきます。 Sakai sắp hết sức khỏe. No, hôm qua là cục nguyên cốc kênh kênh kênh kênh kênh y ê n h kênh kênh kênh kênh kênh kênh k h kênh kênh kênh kênh kênh kênh kênh kênh m ê n h kênh kênh kênh n h kênh kênh k n g kênh k n h kênh kênh kênh k n h kênh kênh kênh k n h kênh kênh kênh kênh k t n h kênh kênh kênh kênh kênh kênh kênh kênh kênh kênh k n h kênh kênh k n h kênh kênh kênh kênh kênh kênh i ê n h kênh kênh kênh kênh kênh k t n h kênh kênh kênh kênh k n h kê おじさん、この間さ、16号から来たお客さんと千葉から来た なんか、ドリンク差しし入れたよよっててああ、ああ、のの人、人電話番号、俺俺教えいいいははははにそうなんだってね。初め て, 来て、うん、そそううなんだってね、うんそう<笑> 私う命生命生命版。